平成最後の施政方針演説をここに申し述べますこの6年間3本ネを放ち経済は 10% 以上成長しました国日を合わせた税収は28兆円増加し来年度予算における国の税収は過去最高62兆円を超えていますそしてこの成長の果実を新3本ネやによって 子育て支援をはじめ、現世代へと大胆に振り向けてきました。児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は 24% から 42% に上昇し、悪化を通じてきた子供の相対的貧困率も初めて減少に転じ、大幅に改善しました。あの 今月、ことしの1月28日、安倍総理大臣の施政方針演説が行われたわけですけれども、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は 24% から 42% に上昇し、悪化を続けてきた子どもの相対的貧困率も、 初めて減少にに転じ大幅に改善しましままたといいう文章がございます厚労省さんに来ていただいているので、ご説明をいただきたいと思いますが、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率が上昇したというこの文章なんですけれども、平成23年の 24%、 大学進学進率、ね、平成28年の 42% ー、児童扶養手当の増額も、給付型奨学金の創設もです、ね、平成28年の後であるというふうに思います、したがって、この文章については、事実関係に誤りがあるのではないかというふうに思いますが、ご説明をいただきたいと思います。 答え申し上げます施、えー、政方針演説の中で、えー、児童扶養手当の増額や給付型奨学金の創設、まあ、こういったものを進める中でというふうに施、えー、政方針演説の中で触れられていることにつきまして、厚生労働省といたしましては、まあ、進学に役立つ施策として例示、まあ、をされたものというふうに理解をしてございます。いや えー、平成どちらもですね、えー、一人親家庭の大学進学率の調査とは時期がずれているということ で, です、ね、進める中でという言葉については事実関係に誤りがあるのではないかということを申し上げているわけです。えー、児童扶養手当のの増額給付型奨学金の創設を進める中で 大学進学率が上昇していると書いてございますので、この創設を進める中でということがこの因果関係というふうな形では解釈をされないというふうに思っておりまして、こういった施策を創設を進めるできたと進めてきたという事実をここで申し上げているということで解釈をしております。そのようにご理解いただければありがたいと思います。 平成二十八年のひとり親家庭の大学進学率四十二パーセントというのはあ、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設というのは直接的な要因ではないということでよろしいですね、えー、大学進学率の伸びですとか、の伸びにつきましては、さまざまな要因が関係しているというふうに考えております。 一義的に要因をを分析をするといだ、ことは聞いてないことまでベラベラ答えられても時間、すごいわっているのろうというんですけど伸びて、聞いたことに答えてくださいよ。伸び委員長の 収入が改善していることですとか、えー、母子世帯の子どもの進学に対する意識が向上してきていること、またこの間、政府として奨学金制度の充実やさまざまな支援施策を講じていること、まあ、こういったことが総合的に影響をしているというふうに考えております川内宏君。いや、私が聞いているのは、平成28年度のひとり親家庭の大学進学率の調査と、調査結果と、児童扶養手当の増額、 あるいは給付型奨学金の創設というものに、えー、直接的なあ因果関係はない、直接的な要因ではないということでよろしいですねということを聞いております直 接, 直, 接的な直接的な要因ではないと考えておりますじゃ あ, あ、やっと本論に入るわけですけれども、このひとり親家庭の大学進学率 24% から 42% に上昇したというのは、これはどういう調査で。 えー、こういうふうに数字を出したのかということを教えていただきたいと思いますお答え申し上げます、平成23年度及よび28年度の一人親家庭の子どもの大学進学率につきましては、厚生労働省全国一人親世帯等調査から特別集計をしたものでございます。 日本権は平成23年度および28年度のそれぞれの調査に対する回答から19歳の子どもに関する回答のすべてを対象として集計をしているものでございます具体的には19歳の子どもの数を母数としてそのうち大学または短期大学に在籍していると回答した数の占める割合を算出をして出しております河内宏君平成23年平成28年のそれぞれのサンプル数 実数字を教ええていただけまますすか答え申し上げます具体的なサンプル数でございますが平成28年度は19歳の子供全体のサンプル数が258そのうち大学短期大学に在籍している子供のサンプル数が108ということで108に対する258。 に占める割合という意味で 41.9% 約 42% でございますそれから23年度は19歳の子供全体のサンプル数が197そのうち大学短期大学に在籍している子供のサンプル数が47ということで割合として 23.9% というふうな数字でございます、まあ、サンプル数がまあ非常に少ないわけですけれども総務省に来ていただいてますのでこの統計の確からしさを示す指標というのは どういう指標があるのかということを教えていただきたいと思いますお答えします統計調査の結果には真の値からのズレがありますその程度を表す指標として全数調査を行わずに標本調査を行ったことにより生じる標本誤差とそれから調査の未回答などによる非標本誤差がありますこのうち標本誤差につきましては一定の推計ができることから 多くの統計調査におきましては、標準誤差のほか、標準誤差をさらに推定量で割った標準誤差率で示されるというふうに承知しております川内員、まあ、標準誤差率というのは統計の確からしさを示す数字であると、じゃあ、総務省が自ら調査する労働力調査において、年平均の就業者数の標準誤差率、さらに年平均の失業者数の標準誤差率。 はそれぞれ何パーセントかというのをもう端的に答えてくださいお答えいたします総務省が実施している労働力調査の2018年平均結果について標準誤差率を見ますと就業者数では 0.4% 完全失業者数では 1.0% となっています川内委員長はいごめんなさい 0.41.0 というのが労働力調査における 標準誤差率であると、まあ、数字がちっちゃい方がおそらく確からしいんでしょう、じゃあ、ひとり親家庭の平成23年、平成28年の子どもの大学進学率の標準誤差率を教えてください。お答え申し上げます、今回の推計値について申し上げると、平成28年度においては標準誤差率は約 7%、平成23年度においては約 13% となっております。川内よろしく、まああの まあ、非常にた標準誤差率が、あのーまあ、統計の確からしさを示す数字であるとすれば、労働力調査などに比べてずいぶん大雑把ぱなあ統計であるということが言えるのではないかというふうに思いますが、ほかにもです、ねえー、この統計というのはあくまでも推計値ですから、その数字があどれほど確からしいのかということについて、優位さを図る。 有意差検定というのもあるそうなんですけれども、ひとり親家庭の大学進学率については、有意差の検定をしていらっしゃるのかということを教えていただきたいと思いますお答え申し上げます、本件につきましては、統計学上の検定というものは行っておりません。 ただ、あの本家の2つの推計値を比較をすることに意味があるのかどうかとい う, ふうな観点からのご指摘ではないかと思いますけれども、そのような観点からであれば、標準誤差の考え方を用いて次のようなことが言えるのではないかと考えております。 今回の推計値の標準誤差でございますが平成23年、28年いずれも約 3% でございますでこの意味するところは9割以上の確率で本来値のプラスマイナスの約 6% に収まるということを意味いたしますですので例えば23年の本来値 え9割方の確率で最大でも約 30%、平成28年の本来値は、9割以上の確率で最小でも約 36% となるということでございますので、23年から28年にかけて、上昇傾向にあると思っておりますいやだから そ, そ, その説明の確からしさが、標準誤差率が高いことによって、その説明自体が確からしくなくなってしまってるわけですよ、だから優位差検定をしてくださいと言ってるわけですね。 で 大, 大臣、文部科学大臣、まあ、お疲れのところ、大変恐縮ですが、まだ手を挙げなくていいですけどどのこういうです、ね、あの国民をあの誤解させるような閣議決定文書の書き方っていうのは、私は非常に問題があると思いますよ、非常に不確かな統計の数字をピンポイントで上げて、えー、さらに全然関係のない、 因果関係のない政策を前に持ってきていかにも政策の効果であるかのごととくに述べるというこの閣議決定された施政方針演説については、私は閣議に参加した大臣としてですね、これちょっと問題があると私は思いますわと、ちょっと訂正した方がいいと思いますぐらい、母が柴山文科大臣であれば、国語を担当する大臣としてね、おっしゃるべきであるというふうに思いますが、いかがですか。 文科大臣、時間が来ており、私も署名をした責任が当然あります。えー、一般論として言えば、あの閣議決定をされる文書においては、えー、誤解がないように極力う、正確な表現を用いるべきだというように思います川内宏君。誤解がめちゃめちゃある表現になっているの で, です、ねまああの、まだこ今日う、ここからが本題だったんですけど、 大変時間が来て残念ですね。また次に譲りたいと思います。ありがとうございました。